全国1億2000万人のハイリフトジャッキファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はハイリフトジャッキですね。このジャッキを分解して塗装して組み直ししまおうって作戦です。分解するときはどんどんバラしていってしまえばいいんですが、組むときに。 ちゃんと間違ええないよようううにに組めるように覚えておきましょうこうやって映像に撮っておくといいですよね一般的にハイリフトジャッキと呼ばれていますがこのジャッキはタイガージャッキといいまして本物のハイリフトジャッキに比べるとかなり安いです中国製ですかね。 まあ毎日使うもものででないですし機能を果たしていれば十分なので私にはこれで十分ですねただこの色がこの赤い色がもう芸がないんですよ本物のハイリフトジャッキは黄色だったり青だったりいろんな色があるんですが これは赤しかないんですということで剥離剤で塗装を落としちまいましょうてか剥離剤使う時は気をつけてくださいね素手でやると手がすっごい荒れますこの時も途中で手袋が破けてしまってその後1週間 手の皮むけまくりです<笑>まあ私くらいのレベルのおっさんになると手が荒れても全然気にしませんけどね。 水洗いをして剥離剤を落としたら高圧洗浄機で洗っちまいましょう剥離剤を垂れ流すと結構な口害ですからきちんと水洗いをしてから高圧洗浄機で洗いましょうねあそうそう、えー、高圧洗浄機で洗った後はすぐ乾かしてくださいねヒートガンとかを使ってすぐ乾かしてください じゃないと、速攻で錆びてしまいます。次は塗装ですね。もうすでにプラサフは塗ってあります。ハイリフトジャッキのホルダーとかスコップも一緒に塗っちまいましょう。 なんか、鮮やかすぎねぇか。<笑>なんか、鮮やかすぎるよね。ダークグリーンなんだけど。<笑>まあ、いや。<笑>しょうがねぇ。もう、四眼も買っちゃったよ。切<笑>れすぎねぇか、これ。<笑><笑>なんかさ、うん、今、思ったんだけど、うん、なんで、緑の、 塗装する時って緑の T シャツなのそうなんだよ。あ<笑>の床の上でもそうだったんだよね。な<笑>んなんだろうね。す<笑>通にこれ狙ってるんですすごい緑なんだっけど。ねいいよ。いいじゃん。かっこいいじゃん。<笑><笑>いいんだよもう。もうこんなこともう い, いや一ヶ月ででもう何ヶ月やってるんだろ<笑> はい、塗装が終わったら組み付けですねこのラックの穴に入るピンの向きとかは間違えないように組んでくださいね塗装してた時は鮮やかすぎてドキドキしちゃったんですけど悪くないですねダークグリーン結構いい色でしたかっこいいです このピンですね。このピンの向きを間違えないようにつけましょう。切り欠きがある方が上です。 こここまででれば終わったも同然ですねこの金具はこのジャッキをウィンチ代わりに使う時に使用する金具なんですが止めるボルトは高張力ハイテンションボルトというものを使いましょう。 純正についているボルトは普通の鉄のボルトでしたはい終わりましたいい感じですねちょっと残念なことに塗装が剥げちゃってるんですよね はい、オッケー、牧場。またねー。 you